皆さん、こんにちは。今日は、トヨタの車内 Wi-Fi を使って、AI ボックスの利便性についてのご紹介をいたします。私、今回、トヨタの車内 Wi-Fi、まあ、自分の車になりましたので、車内 Wi-Fi が使えるようになったんですけれども、やはり AI ボックス導入して、ものすごく良かったな、ということを感じています。まあ、その理由について、今回デモをしながらご紹介をします。 もうすでにこれ動画流れてるんですけれども一度パワーボタンを切って最初からご紹介していきたいと思いますでパワーボタンを押します余談なんですけれどもこうやって今指の跡ついてるんですが今回指の跡がつきにくいかなと思ってこのスマホ守ん使ってみたんですけど、まあ、傷はつきにくくなってんのかもしれないんですけどやはり跡はやっぱり残ってしまうなというのが印象的でした で、このようにモーターマンというネーミングが出て、ですぐにアンドロイドが立ち上がります。で、先ほど閉じたところからまた開くようになります。でもうすでに Wi-Fi もつながります。で、こちら。動画が 瞬時につながるようになります。で、このコマーシャル有無の話は YouTube プレミアム入ってるか入ってないから変わってくるんで、まあプレミアム入ってればコマーシャルがかからなくてもっと快適には見れるとは思うんですけれども、このような形で動画が見れるようになるとまあいうことになります。で、今度さらに後ろ。 これ前だけ見ててもしょうがなくて、やはり後ろも見れるというのが、まあ YouTube の有効性、動画の有効性っていうのが上がってくると思うので、リアについてもお見せしてみたいと思います。リアも実は瞬時に立ち上がります。まず一度、こちらを閉じて、エンジンを止め、パワーボタンをオフにして、またオンにして、紹介していきたいと思います。で何もやる必要がないと思います。 を皆様にお伝えしたいと思うので、こちらのパワーボタンを押します。で、私は後ろにます、はい。で、私は今、後ろの座席の方に。写っている状態なので。まあ、運転席、今誰もいない状態で。では、勝手に今、起動している状態です。で、一度、ズームで。 で先ほどと同じような形で YouTube の画面が展開されます。でもすでにネットもつながっています。Wi-Fi もつながっているといった、こういった状況になります。後ろにいると操作ができないじゃんかという話になると思うんですけれども、まあ、その場合はこちらのリモコンがありますので、まあ、これでつなげます。 そうします。もうカーソルが立ち上がるんで、でこの状態 で, で、後ろからでも操作ができるようになると、まあ、いうことになります。はい、こんな状態ですで。画面を大きくしたかったら、こ こ, このボタンを押してあげれば OK ということなんですけど、まあ、後ろでもこういった形で、 こちらのエアマウスがあれば操作ができると、まあ、いうことなんですけれども、さらに画面、リアモニターありますのでお見せしていきたいと思うんですが、こちらです。今、リア席モニターは今閉じている状態なんですけど、見たいという場合は、ここのモニターを立ち上げます。で、今何も私やってない状態です。そうしますともパッと映ってくれるということで、まあ、HDMI もうあらかじめモードとしてセットしておくといった状態であれば、 このイヤセキのモニター自体をこう展開してあげればもうスッと見れてしまうということでまあこちらのデモ画面をご紹介したんですけれどももう非常にスマートに使えるということでもうこれはもう車に乗ってそのままパワーボタンを押してあとは自分の聞きたい曲をこのエアマウス前にいるのであればもうタッチパネルで操作をするだけということで もう余計な操作を何もする必要がない。ただ単純に自分の聞きたい曲を選曲するだけで使えてしまうという非常にスマートな使い方ができるということです。これは社内 Wi-Fi と AI ボックスの連携によって使える機能ということになりますので、社内 Wi-Fi が使える車にお乗りなのであれば、 AI ボックスはもう外せないアイテムなのではないかということが言えるんではないかと思います。で、これをやるためには設定方法があるので、その設定方法をご紹介をしていきたいと思います。で設定方法なんですけれども、実は一つ気にしな、一つ気にしなければならないところがあって、このオーディオ、やりがちなのがこちらなんですけれども、 この Bluetooth の接続なんですが、これ、携帯とこの AI ボックスと両方つなげている方がほとんどだと思います。で、これ、両方つなげちゃうと、携帯とこの Picasso2 Pro 自体が、この電波受信の時に競合し合ってしまって、うまく接続ができない場合、Wi-Fi に接続ができなかったり、カープレイに接続ができなかったりすることがあります。なので、 つなげるのはもうこのピカソ2プロこれだけをつなげておくということが必要です。まあ、それによってもう特に携帯と競合する必要がなくて、カープレイだったり AI ボックスの Android OS がもう普通につなげられて、ホットスポット自体も特にこちらになるんですけれども、ここです。まあ、競合しあってオフになると。 まあいうこともないので、そこを気をつけていただく必要。まあここの部分です。気をつけていただく必要というのがあります。とにかくこの AI ボックスだけをつなげておくということが、まあ、必要ということです。まあ、あとはもう設定自体は特にすることがないので、これだけになります。で、もう一つ気になるのは、じゃあどういったつなげ方をしているのかということで、最後にご紹介をしていきますと、こちらになります。 はい。このように見ていただきますと、この上は特に何もない状態になっています。で、この中に AI ボックスが入っておりまして、で、このような形で、まあ、配線コード自体も、こうやって束ねて入れてあげれば、まあ、非常にスマートに収めることができます。で、これ自体は HDMI の入出力のケーブルが必要になりますので、まあ、これを使っています。で、後ろを見るだけでしたら、 HDMI の出力のケーブルだけなんですけれども、今回のこのピカソ2プロに関しては、こちら。HDMI のイン側の入力端子が付いていますので、このような形で、例えば私の場合、以前紹介しました m a ス3のチデジチューナーを使って、この AI ボックスに市場波を入力して、で、テレビも見れるようにしたいという場合ですと、 まあ、こちらの配線、HDMI の配線が、まあ、二つ必要になると、まあ、いうことになります。あとは、こちらのオッドキャストの、この給電ケーブル、それから USB に接続されます、まあ、こちらのケーブルを付けていただくと。であとは、もう束ねて入れてあげれば、普通にこういった感じで、閉めて、ノアボクシーの場合ですと、ここのところ切り欠け入ってますので、ここから配線を まあ出すことができると。非常にスッキリとした配線接続によって、まあ先ほどの使い方ができると、まあいうことになります。はい。いうことで今回はこちらのトヨタのこちらになります。社内 Wi-Fi。まあこちらを使って AI ボックスを使った時の画期的な機能。 についてを今回ご紹介をさせていただきました。まあ、この機能に関しては実際にオーナーカーとして使ってみないとわからない。試乗者ではわからない機能となっております。で、実際にこちらの車内 Wi-Fi、まあ、これを使うことによって、よりそう AI ボックスの必要性というものが、ま、上がっていくと、まあ、いうことを今回ご紹介をさせていただきました。 はい。ということで、また、このボクシーハイブリッドなんですけれども、いろいろと見どころがありますので、また随時動画の方でご紹介をさせていただきたいと思います。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。